さあ皆さんこんにちははじ、えー、めまして、えー、番組を進行を担当しています堀潤です、えー、この番組のタイトルはズバリ NGO 世界を見つめてです今日から始まります始まりました<笑>鎌倉さんよろしくお願いします自己紹介どうぞはいあの、同じく司会進行を務めます鎌倉幸子と申しますどうぞよろしくお願いしますはーい。NGO 世界を見つめてですからはい NGO の取り組みを紹介する番組ですよね。そうですね。本当にあの、ええ、ニュースでは見られない、はい、NGO の本当現地にいるからこそ見られる世界だったりですとか、あとねあの子どもたち、女性たちなかなかこうニュースにならない方たちの視線をリアルに感じてもらえる番組にしたいなと思ってます。で, す、うん、でこの番組はどういうスタッフで作っている か, か、はい、鎌倉さんお願いします。 はいこの企画は NPO 法人ダイア l グ g ピー f ー r ー e o p と認定 NPO 法人国際協力、NP N、NGO センタージャニックの共催で毎回 NPO や NGO の方をゲストに招き 普段どういった活動に取り組んでいるのか活動の根底にある問題意識はどのようなものかを直接伺い視聴者の皆様と一緒に考える番組を目指しています、うん、あの実を言ったの D4P「はい、Dialogue for People」は僕もあの NPO の理事で入ってました、はい、あそうなんです、ねうん、いや特に今コロナ禍でつながったりとか、はい、直接こうやって対面してお話を伺うような機会ないじゃないですか。うんはい でもやっぱ会えないと疑心暗鬼ってどんどん膨らんでいくなーって、うん、そうですね、うん、だからそのすごく世界で起きていること今心配していて、はい、僕自身も飛んでいきたいんですけど、うん、なかなか今現場に入れないだから一生懸命 SNS の情報とか、はい、現地にいる方々とリモートで結んでお話とか聞いてるんですけど、はい、やっぱりその NGO の活動現場、うん、コロナの影響 出てますよ ね, うですよね も, うもちろんあの駐在の方たちがまあ日本に帰ってきてなかなか帰れないということもありますしあとやはりあの各国のやはりあのこの新型コロナウイルスの影響でまああの死者ですとかもなかなか上がっている中活動をよ、ええまあ、しているというところでかなり困難なことも普段と違ってあるんじゃないかなと思ってます。僕はあの今日番組をを通じて是非皆さんにあの力を 貸してほしいなと思ってるんですやっぱり資金が足りないです、はいうん、あのいろんな現場見てると各国経済情勢が厳しくなっていくと、はい、そういったところからやっぱり資金が引いていって、はい、必要だった医療とか、うん、必要だった教育とか、はい、人道支援の現場を担っている NGO の活動とか、はい、そういったところがどんどん今黄色信号が灯ってきてるなっていう心配があって是非、うん、皆さんこの番組を見て。 あこれだったら私も参加できる、はい、あこれだったら僕もちょっと関わりたいなっていうことがあれば、はい、ぜひ積極的に、えー、アクションを、ね、見て終わりではなくて、ね、学んだことで今日一歩踏み出せるそういう情報もおお届けしてていいきたいと思っておりますで順を追って世界各地の状況がこの番組を見ていると分かりますからぜひチェックをしてください。はいお楽しみに今日が記念すべき 第1回に第1回目ですなります、はいえー、早速ご紹介しましょう1回のゲスト1回目のゲストは認定 npo 法人日本国際ボランティアセンター jvc パレスチナ事業担当の大沢みずほさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますしお願いしますお邪魔しますましま す, すごいスタッフがね100人ぐらいいるんですからね。<笑>そうです、ね、拍手が聞こえなかったですね<笑>ええー、まあ今日コロナということもあって我々もこうやってついたて越しのコミュニケーションになりましたす、ね、だいぶ定着しましたねこれ そ, がね、そうですね、うん、なんかいろいろ私、たまにこう休みの日に YouTube とか見たりとかするんですけど、ねはい、みんなやっぱりこういうの、ついたてとか、椅子とかをすごい遠くして喋ってますよね、うんうん、でも、JVC の活動域も、僕もあの数年前からあの発信をご一緒させていただいてるんですけど、いやー、もう現地駐在の皆さんと東京本部のやり取りもなかなか大変じゃないですか。 そうですもともと時差もあったりとかもあるんですけど、はい、やっぱりこう特にあのうちの駐在の山村はそのまま今、現地に残っている状況なので、いろんなことを、状況を加味した上で、はい、あで残っているんですけれども、なかなかそのガザの人たちとかとも連絡が結構取りづらい状況に、まあ、それは今、ちょっと政治的な問題で。 ちょっと電気が足りないということもあるんですけれども、まあ、そういうコロナの状況とかもあって、ええええ、結構難しくなっているというふうに言ってます、ね、早速皆さん気になるワードがいろいろ出てきたと思うんです電気が足りないそうですねあパレスチナ内にあってもガザと連絡が取りづらいとか、うん、この辺りこの後ゆっくり聞いていきたいと思いますが、うん、今日はあの実を言うと資料を用意していただいておりまして、ねはい、ちょっと見ながら。 進めましょうか。はい。JVC では、あのー、世界各地11でしたっけ今10になりましたかね。はい。<笑>今ちょうどこちら出てますかね。はい。そして今回の舞台がこの中で言うとパレスチナですが、はい、パレスチナも今、ねはい、東エルサレムっていう話とガザっていう話がありましたけれども、うん、いわゆるこう、壁に囲われたガザと、えー、ヨルダン川西岸。 それぞれちょっと事業が違うんですかそうですね。はい。えっと、東、あの、西岸の方に関しては東エルサレムという、まあ、エルサレムという大きな街の中で、本当は本来であれば、半分はイスラエル、はい、半分はパレスチナというふうに国際的には決められてるんですけれども、実質的にはイスラエルがもうすべて、うん、あの、統治しているという場所になっています。うん、そ, それと、えっと、完全に封鎖されているガザっていうことで、だいぶその地域性というかは違う。 ので結構問題、うん、抱えてる問題とかも違いますね、はい、さあ、こちらのスライドです。はい それで、そこでですね、まあ、東エルサレムとガザということで別々に事業をやっているんですけれども、これ、まあ、上に書いてあるのは、えっと、実は今年の2月でもう終了しているんですけれども、うん、青少年の自尊心向上と地域の人々の健康を支えるという事業をやっていました。これはの学校保健委員会の子どもたちと一緒にやってたんですけれどもで、今年から今年に始められればいいなっていう感じなんですけど、今、女性のエンパワーメント事業に切り替えをちょっと考えているところです。でガザの方に関して ではえー、と地域の女性の力で子どもたちの健やかな成長を支える地域で支えるっていうことを、えー、と目的に今事業をやっています。僕あのガザでまさに女性たちが今これ写真で見ると子どもにスプーンを、うん、あの加えさせてますけど、うん、栄養改善のプログラムをやってたんですよね。うんはい、でガザエリア内8割ぐらいの子どもたちが栄養失調にあえいできて、うんうん、で地域 の, あの女性たちと協力して。うん 栄養学の知識を 広めるとというここを JV しのめさんがやってこられたはい、そうですね。あの、現在も続いてますあ、現在も続いています。あの、私たち、幸いですね、すごく優秀な現地のパートナー団体がいまして、えー、あの、堀さんもお会いしたかと思うんですけれども、保健師が3人いるんですけれども、その人たちと、あと、その地域の活動地域の、えっと、女性たちにボランティアになってもらって、うん、その人たちがどんどん知識をつけて、お母さんたちに、こう、知識を伝達していってくれる役割を、うん、になってもらえるように、トレーニングとかをして うん、今鎌倉さんいかかがですか、はい、やっぱりあのちょうど女性のボランティアがあの活躍するのを見て男性の方も自らもらボランティアになりたいと志願したっていうエピソードを聞きまして、うんはいね そ, こね、そこら辺、はいえっと、結構パレスチナというか、まあ、アラブの中だと社会の。 なんていうんですかね、役割として、やっぱり女性が家で子育てをして、家事をして、うん、男性は外で稼いでくるというのが、すごくあの、スタンダードになっているんですけれども、その中で、でもやっぱりその、男性が、かつ家庭内の、 あの決定権を持っていることがすごく多いのでお父さんがきちんと子どものことを理解していないとその子どもたちの成長についてですね理解していないと子どもに必要なものを買ってあげたりとか病院にじゃああの連れて行こうとかそういう判断に至らないのでお母さんがどうしても病院連れて行きたいと思っても連れていけないとかそういうエピソードとかも出てくるんですね。なのでで男男性性かららに話をしててももうここととよくく聞いてくれることも あ場合も結構あるので男性にもあの参加してもらいたいなと思っていたところ、うん、その女性たちの活躍を見て、うん、あじゃあ自分たちもそれができるんだったら、うん、ちょっと参加してみたいなと言ってくれる男性たちもいます、うん、あのあいい取り組みだなと思ったのは。はい やっぱりその女性たちがこうしてこう地域のために自分の力をこう発揮する。うんそうですね、で実際にその悪化してた健康状態が少しずつ良くなっていく。うん、それ私たちがアクションしたからなんだっていうことで、うん、女性たち自身もその自分たちの役割、アイデンティティっていうのをすごくこうはっきりと自覚されるようになっていくのを手助けされてるなっていう印象も受けたんですよね。うんうんうん、そうですねあの結構栄養改善 事業っていうと本当に子供たちが主役で子供たちの栄養改善だけというふうに見られがちなんですけれども、そのガザーの人たち、まあ、だけではなくて世界中でいろんなことをこう支援がないと生きていけない人たちの大半はですね、やっぱりその 本当は自分たちで生きていきたいんだっていう人がすごく多いんですね。それはどこ の, あの JVC のどこの事業地でも聞くことで、その食料をもらえてるから、そのバウチャーとかお金をもらえているから、生活してるから、生きてるから OK ではなくって、やっぱり自分で働いて、自分で稼いで 子, あの子供たちを養いたい、普通の生活がしたいっていう人たちが多いんですね。でガザの女性たちも結構あの優秀な人が多くて、ガザの中の大学を出たりとか、あと外で留学して知識を作 助けてくる方たちもいるんですけどそのガザの中で今、失業率がもう5割を超えてきていて、その中でさらに女性たちは男性よりも職業を得づらい状況なので、そのポテンシャルというか、もうあの能力は非常に高いのに、働けないということがあるので、まあ、この活動でボランティアとしてですけど、その人の役に立ったりとか、自分の知識をこう、うん、使える。 とということをすごく嬉しいと言ってくれてるボランティアさんたちも結構いますもうガザの中だと今停電の最初話ありましたけど、うん、今電気どれぐらいですか通電している時間帯とか今ですねまだ3時間から4時間とかですね、うん、私が入った2018年頃もだいたいそれぐらいでよくて6時間とかだったんですけどその後一時期よくなって、うんうん、1日トータルでだいたい12時間から13時間とか16時間ぐらいまであの あった時はあったんですけど、ちょっと今回その UAE とイスラエルとの国交正常化を受けて、やっぱりそのガザの中で、そのガザを統治してる政党の人たちが、そのイスラエルに対して攻撃を加えたりとかして、うん、その報復で、あのまた ミ, スライミサイルがガザの あの市内に飛んできたりだとか、まあ、その制裁ということで、今、電気を結構止められてしまっていますねあの、発電機を回す燃料を止められてしまっているという感じです電気がないということは、産業を起こせないということですし、しかもいつつくか分からない、電気っていうのは、安定した産業を余計に起こすことができないということで、働く場所もなかなか確保できないしそうです、ね、でもいいですね、この尊厳と強さを持ち、自分たちの力で立てる人たちだ。共に支え合う パートナーだっていう支援者と非支援者という関係じゃない、うん、そういう意味で言うとガザだけじゃなくてその東エルサレムでの、はい、先ほどちょっと気になったのは、はい、青年たちのいろいろなこう自尊心っていうかはいこれはどういうことをやってるんですかあえっとこれはですねえっとまあ今終了はしているんですけれども自分たちで考えて動いてみるとか、うんまあ、あとこれですねこの事業が始まった時か途中ぐらいからですね結構その若い子たち若い男の子たちが結構 テロではないんですけど懐にナイフを忍ばせて自分たちがもう撃たれる。うん カゆルちに会うことは分かっていて、イスラエル兵に向かっていく。それが自分たちの抵抗だというふうにして、うん、結構亡くなってしまう。そのまま殉教者として亡くなってしまう子供たちがいたので、そういう形ではない抵抗力を身につけてほしいということで、うん、まあ、プラス、その東エルサレムってなかなかあの保健医療とかのサービスがすごくない状況なので、うん、地域の健康を自分たちで守る。プラス、えーえー、生徒たちと地域をつなげる。で、しなやかな男性。これちょっと日本 もう一結構難しいんですけどよくレジリエンスとかしなやかな回復力と呼ばれるものなんですけれども、うんまあ、そういうものを身につけてほしいということであの学校保健委員会の生徒たちと、うん、あその子たちにトレーニングをしてその子たちが別の子どもたちにトレーニングというか教えたりとかあと地域に出て行ったり、まあ、必要なその保険のサービスサービスをではないですけど何かこうプログラムを自分たちで立てて実際にやってみるとか、うん、そういうことをやっていました。 先ほどなんかあの女性が、やっぱりこう女性に、あの、保険とか栄養のことを伝えると聞いてくれる。まあ男性は男性に言って、それと一緒で子供もやっぱりそうなのかなと思いました。それこそそうじゃないともう抵抗できない子供が、 自分たちの力で何かやったらなんかこう痛みがない世界がちょっとでもできたなって感じられることがすごいそのこの今後の一生にどれだけ影響があるかなと思いましたし逆にこう NGO ってやっぱりこう団体としてやってなんぼとか支援してなんぼみたいなように見られることもあるんですけどやっぱりこう 一人一人の力を優しく引き出すっていうのが JVC のやっぱり特徴なのかなって思いながらはい聞かせていただきました。ありがと実際どうですか子供たちや若者たちに関わっているその当事者たちのどんな反応やどんな アクションというのは変ってきますか、うん、結構ですね。まあ、もともとそういう活動に参加してくれる子たちって割とまあ、優秀というか、いい生徒というか、っていう感じではあるんですけど、はい、でもやっぱりそれでも、こう、自尊心がやっぱりすごく低かったりとか、何をやっても、この未来に、自分たちの未来はないと思っているような子たちがすごく多いので、頑張ってもいい職にはつけないっていうことが現実的にありますし、はい、まあ、そういう中で、 こう 人, が人の役に立っている、自分が身につけた知識を誰かに伝えることで、その人が例えば健康になるとか、少し何かが良くなるとか、そういうことを結構感じ て, い て, 感じてくれる子は多いみたいですね、あとはなんか、人の前で発表することがとてもこう得意になった、恥ずかしくなくなったとか、まあ、そういう本当に小さな変化ではあるんですけど、まあ、青年たちの中にそういうものが生まれているのかなという感じはしています。 実は、あの、現地で活動を続けている駐在員の、ヨリよりこさんから、メッセージが届いてるんですよね。はい。ちょっとそれ、皆さんに見ていただこうかと思いま す, す、ね。楽しみです。先ほど今、政治の体制が様々変わってるという話がありましたけど、うんはい、まさに、イスラエルと UAE、アラブとの関係が、パレスチナに一体何をもたらしているのかっていうのは、非常にこう気になってたんですよ。 そのあたりもお話しいただいているようですから。はい。お い, くださ い, はいはい。じゃあ、こちらで。こんにちは。エルサレム事務所の山村です。えっと、私からは、新型コロナウイルス現地の状況、そして、イスラエル右派政権対戦の影響、最後に、イスラエルと UAE バーレンの国交正常化に関して、現地の人がどう受け止めているのか、というようなことに関して、現地から、えっと、思っていること、見えてきたことなんかを共有させていただきたいと思います。まず、新型コロナ現地の状況ですけれども、 ガザ と, あとエルサレムとまあイスラエル側、えー、と他のイスラエル側の地域に関しましてちょっと状況が違うので別々にお話しさせていただきたいと思います、まあ、ガザでは長くロックダウンが続いているので経済のダメージがかなり深刻になっています特にまあガザでカフェとかレストランが多いんですけれどもそういったところのまあサービス業がダメージを受けたり農業や漁業というのもダメージを受けています でまあ、収入に関しては半分になったと言われたり、また さ, さらにもっと少ないと言われていたりするんですけれども、あの想像を超えるぐらいあの厳しい状況にあるとい う, ふうに考えた方がいいかなと思います、また移動制限で店に行けない、店を持っていても移動制限によって店に行くことができず収入が得られない、また農地があるのに農地に行くことができずあの生産できない、それが収入につながらないというような状況も起こっています。 であとは母親たちのスストレスについいいいててもろろ報告がされていますまずあのリモート授業をガタでもやっているんですけれどもガタは子沢くさんなので、まあ、エルサレムと比べても子沢くさんなので5人の子どものリモートワークをお母さんがこうパソコンをいじりながらずっと横で見ているというのはかなりあのしんどい作業というかあの目も痛くなるという話頭痛もするという話もしていましたし。 で、これ、受けられるのはまだいいんですよね。リモートは、リモート授業受けられるならいいんですけれども、家にパソコンがないですとか、スマートフォンがないということで、リモート授業自体も受けられなくって、教育の機会を失う、で、家にいるだけっていう子供 も, もいるそうで、その教育格差っていうのが深刻になっています。あとは、女性関連で言いますと、あの家庭内暴力の被害に遭っているような人たちに、がかなりこう、 外からの手をあの支援を受けられにくい状況助けを受けられにくい状況でいつもよりさらにひどい状況にある困難な状況にあるということも懸念されています私たちのような援助業界あの支援関係者は被益者のもとに行くことができないので通常の支援が滞るというあの問題を抱えています私たちは、まあ、栄養改善をやっているのでこう地道な蓄積が大事になる活動なんですけれどもそういったことにはなかなか資金がつきにくくて今はこう 国連とか国際的な大きなファンドは直接的な支援、医療だったり食料だったり、こうバンと支援を届けられるようなものに行ってしまっているので、そうじゃないあの活動している団体にとっては資金を取るの難しいというような状況になっています。で、これガザの状況ですけれども、一方エルサレムとか他のイスラエルの都市はどうなっているのかといいますと、えー、とまあエルサレムは私たちも1キロ圏内地下で歩けない。でで そこを出ると3万円の罰金3枚ほどの罰金という中で生活をしていますただこれが政治的なあの政治的にも使われているということで懸念されていますどういうことかと言います と,、えー、とアラブ人居住区東エルサレムに行く と,、えー、と警察がたくさんいて罰金対象になる人も多い、まあ、言いがかりをつけられて罰金を取られてしまうという人も多いというふうに聞いたんですけれども西エルサレムユダヤ人居住区に行くと警察も あ, のあまりいなくて 罰金もなかなか取られないっていうようなことが起きていたりするっていうのを聞いていますまた、えっと、旧市街の入り口ですねあのよくアラブ人が出入りしている入り口のところに立って罰金を取ったり尋問したりっていうことがされているそうですで、まあ、あとこれはイスラエル独特なんですけれどもデモをする権利というのがありまして、えっと、先, 週先週の土曜も10万人規模のデモが各地で、まあ、各地の人たち合わせて10万人 のデモが行われました。これは、えっと、エルサレムの首相官邸前でも行われていたんですけど、反ネタニヤフデモ、反首相デモ、反政権デモだったんですね。で、まあ、どんなことを理由にやっているかといいますと、まあ、COVID-19 を理由にしたデモの制限に対する抗議だったり、COVID-19 の基本方針、えー、規制方針に対してのデモだったり、あとは警察の国家権力乱用とか、まあ、汚職に関するデモだったりするんですけど、の思いが込められていたりするんですけれども、 それに対して警察がマスクをしていないとかソーシャルディスタンスが保たれてないということを理由に罰金を高い罰金を取ったりあと活動家も逮捕された結構逮捕されたという話を聞いていますで、えっと、次にイスラエル派政権再選の影響なんですけれども今申し上げましたようにやはりあの反政権デモがかなり起きているというのと、まあ、COVID-19 の対応に関しましても、まあ、第一波の時は うまくいったというふうに評価されているかもしれないですが、第二波またロックダウンを今何回もやっているような状態で人々の不満がかなり溜まっているということが明らかにあの読み取れるというふうに思っています。で、そうですね。COVID n i n e t の対応が悪いということなんですけれども、あのロックダウンもこういつから始まるのかっていうのがこう何回も変わったり、直前までわからなかったり、どこまで何ができるのかっていうのは本当にはっきりしないことも多くて、なので人々もかなりこう。 迷いながらと振り回された、惑わされたっていうところが大きくて、まあストレスその分のストレスがえっ、ー、と政権に対する不信感とかにもつながっているように感じます。で最後に UAE バーレントの国交正常化、イスラエルの国交正常化に関してですけれども、これに対してまあ現地の人たち、特にアラブ人がどう思っているかということに関してお答えしますと、えー、と今まで全くなんだろうな。 産油国に信頼はなかったけれども、さらに最低 な, なんか国々だと思ったっていうところが強いあの、大半の意見じゃないかなというふうに思っています。もともとこうあのえ エルサレム首都発言があった時とか西岸併合の話があった時とかに、まあ、アラブの国々、まあ、産油国をはじめとするアラブの国々がもうちょっとあの取るべき態度を取ってくれれば違ったのにという、まあ、パフォーマンスありましたけど本当の意味でパレスチナを守ってくれる人はいなかったアラブの国として立ち上がってくれる人いなかったっていうことでもともとその前から不信感は募っていたんですけれどもそういう あの信頼のない人たちがさらに最低なことをしたっていう印象が強いんだと思います、特にガザの人たちは、自分たちはやっぱり一人な、自分たちは孤立してるんだ、誰もアラブの国ですらも助けてくれないんだっていう、はい私 か, ら私からは以上ですかね、はい長屋とどうもありがとうございましたはい大沢さん、はい、あの山村さん、ずっと現地に残って、僕もあのその都度フェイスブックなどで発信を見てたんですけれども。はいええ